サイレンナイ、ウォーイエイ、ホーリーナ。おまもりさーんふわりチャンネル眠いふわりだよーいやー、寒くなってきたねー。この時期になると、空き巣が増えるらしいね。しかも、煙突とかから入ってくるんだって。悪質だよねー。 ということで、今日はアキスの撃退方法をレクチャーしていきたいと思いますふわりチャンネル正面に、レイ、オス。今日の相手は、じゃん現れたなぁアキスです仲間の鹿、鹿トナカイを連れてるみたいこれは、手前のトナカイを倒さないと、本体に攻撃が通らないやつだねふわり知ってる ではまずトナカイの倒し方からトナカイの体長は1 2 0ンチから2 2 0ンチメスにも角があるんだってオスは秋から冬にかけて角が抜け落ちるからこの子たちはメスのトナカイだねあとトナカイの角は漢方薬にもなるらしいよそんな角がトナカイの最大の武器時速8 0キロで突進されたら串刺しになっちゃうから。 取りを取られないことが大事どうするかというと踏み込んで、角を掴んで動きを止めるでも、この状態だと、正面から攻撃ができないそこで、ふわりが使うのは、この技鍵付きそう煉獄の指導技だね固定したトナカイの頸椎に、しっかり突き込みます 動物園へ帰れ。鍵付きのポイントは脇を開けてつかないことだね。え。フックは脇を開けてつかないとつけなくないって思ったでしょう。ちちちちち甘い。鍵付きは奥が深いのだ。確かに相手につく瞬間は脇がこう。空いている状態になるんだけど、初めからこう。脇を開けていくと。 スピードがが落ちるし、腰もくく入らななて、て体重が乗ってこないんだよね。だから相手に当たる瞬間までは脇をこう締めておいて腰を入れて当たる瞬間に腰を入れて体の軸を回転させて最後に脇を開けてついていくこれが必勝の鍵きだ。さて残るもう一匹もおさらいも兼ねてカギ好き 脇を締めて撃つさあ、こそ泥め残るはお前だけだ秘設へ帰れ山崎いい夢見ろよ正面にレオス。どうだったかなみんなの夜の安全は ふわりが守ったよー。いやあ、いいことしたなー。今年のクリスマスプレゼントは期待できるぞー。サンタさん、早く来ないかなー。